多摩湖はここ、佐山湖はここ所沢駅はここ、菊水亭はここご視聴ありがとうございます。ちもちまです今までの多摩湖の動画の中に菊水亭というのが出てくるんで、えー、そこのね菊水亭に行ってきましたはい、西部のねリゾートエリアはここの赤丸の点滅のところです はい、ここにね来るには、えー、まずねいろんな行き方があるんですで国分寺駅から、えー、西武ね多摩湖線というのを使って、えー、来ることもできます、はい他にもね、えー、西武新宿線で新宿駅からとあと西武池袋線で池袋駅から来るというね来方もあります はい。他にもね、灰島線とか、あと、反応から、あと、川越からっていうね、着方もできます。青い線とぶつかったところは乗り換えてください。他にも、上北台駅から歩いたり、えー、西武沿線でね、来ることもできます。今日のルートは、西武遊園地から、えー、遊園地西駅に行って、えー、菊水亭に行きます。で、食べ終わったら、多摩湖のね、えー、堤防のところに行って、で、景色を楽しんで、あと、狭山公園でね、えー、遊んでですね、 で通り抜けて武蔵大和駅側の入り口に出てで武蔵大和から帰ります西武多摩湖線に乗ってますこれはね新101系というやつらしいですで、えー、サンドア社のね、えー、後ろ側はね誰も乗ってないんで、えー、全体がねパノラマビューみたいな感じであの広角レンズでね撮ってます なんかねこの撮り方だとなんか電車に乗ってるっていう感じがしますよねなんかいい撮り方を思いついちゃいましたこれ iPhone で撮ってるんですねで、えー、ちょうどね西武多摩湖線で、えー、周りの信号場だったかなそこで、えー、ちょうどね電車がすれ違いますからね走りながらすれ違うっていうのがねなんかすごいですよねよく考えて作られてますね そろそろすれ違うかな。 あ、ちょうどすれ違いましたね迫力ありましたねはい、西武遊園地駅ですはい、このね伊豆箱根鉄道のね色と同じ電車に乗ってきました次はねレオライナーに乗りますあちょうど来ましたねはい、こういうねなんか特別な車両を見るとねリゾート地に来たなっていう感じがしますね 推定に行くには、えー、隣のね遊園地西駅まで、えー、乗る必要があるので遊園地西駅に行きます遊園地にね、えー、入るんだったらこっちのね、えー、西駅の方がいいんですねはい西駅にね到着しました遊園地駅西 遊園地駅じゃないや<笑>、遊園地西駅にね、えー、降りました。で、えー、西武遊園地はね、えー、リニューアル工事をしてますこ。ここがね、入り口なんですね。では、早速、菊水亭の方にね、向かってみたいと思います。駅を出てね、すぐ左側にこういうね、通路があるんですね。で、ここをね、歩いて、で、えー、階段を上って、あの、三角形のね、橋を渡っていきます。 ちょうどねここですねここの階段を登っていきまーす菊水艇にね入るときには、えーまあ、おでこにね体温計であのー、赤外線の体温計で温度をね測ってそれから入りましたねで、えー、密にならないようにね、えーまあ、順番に呼ばれてでエレベーターもね、えー、組ごとに、えー、乗るようになってましたはい 結構ね、なんかこういう橋を渡るとね、なんかワクワクしますね。結構なんか頑丈な橋っていう感じがするんで、安心して渡れますね。左側に見えるのがさっきまで行った遊園地西駅ですね。あと奥にカナシャ見えますね。さっき乗ってた電車が折り返してくるみたいなんで、えー、撮ってみたいと思います。右から来ますよ。 もうね、折り返して遊園地西駅に到着しましたねと、はいうことでね、えー、菊水亭の方に行きたいと思いますはい、えー、三角形の橋をね、渡りますこれでね、えー、ホテルに入れますあこんなところにトトロ様が鎮座されておられる はいこれね、たまごが見えるんですよ。だから森と、えー、湖のリゾートって呼ばれてますね、まあ。景色がすごい綺麗ですよね。はい、菊水亭アイスコーヒー。<笑>料理の名前はちょっと忘れちゃったんですけど、はいこんなね、えー、中華料理が食べられます。美味しいです。はい食べ終わったんでね、えー、今度は表玄関から、えー、出てきて。えー のの沿線沿線いい道を歩いてますこんな感じでね歩けるようになってるんですね。あとね向こう側が、えー、サイクリングロードとかが、えー、作られてますね。はい、えー、向こう側がね多摩湖になってて向こう側に、えー、渡ります。ちょうどね横断歩道があるんでね横断歩道を渡ります。で多摩湖側の えー、道の方に来ました。で、草ぼ棒生えてまして、えー、結構ね、バッタとかキリギリスが、えー、いますんで、子供とかがね、虫取りで遊んだりすることができますね。はい、これがね、タマコなんです。タマコの、えー、堤防のところをね、えー、歩いてます。すごい長いね、堤防なんですね。まあ、堤防っていうよりかは、んなんて言うんだろう。 これ奥側にね取水口があってそこから水をね取ってるんですねはいこれがね堤防から見た、えー、西武多摩湖線ですねそろそろ来ますよ高校時代にね多摩湖の周りをマラソンで走ったのを思い出しますね えー、下の狭山公園っていうところがあるんで、えー、下に見えてるきれいな道とか緑のところですねそこがね狭山公園って呼ばれててそこに降りる階段が設置されてますそこの、ね、階段を降りていきます狭山公園の、えー、入り口からねぐるっと見渡した景色になってます、まあ、あそこのね、えー、建物のところに自販機があるんでそこでね ドリンクを買っておくと便利だと思います他の場所にはねドリンクがなかったんでね多摩湖から、えー、柳瀬川が、えー、出てるんですねこれが柳瀬川につながってるね川になります 公園で遊んでですね、通り抜けると、武蔵大和駅側の狭山公園の入り口にやってきました。これで武蔵大和駅の方に行きたいと思います。あ、なんかあるぞ。これは 水, 水路のトンネルですかね。はい、向こう側がね、武蔵大和駅ですね。はい、ホームにやってきました。赤電が来ましたね。 西武線の、ね、昔の色ですねこれでね、えー、国分寺駅に乗って帰りたいと思います、はい、武蔵大和駅の、ね、前にローソンがあったんでそこでね、えー、水分補給してね、えー、助かりましたね結構この日はね暑かったんでね、はい、結構、えー、大変でした熱中症になるかと思いましたはい卵ねいかがでしたでしょうか結構ね整備されてましたよねそれに、えー、いろんな方向からね来ることができるんでまあ是非ね 皆さんも行ってみてください。はい、国分寺駅のね、えー、西武多摩湖線のホームですね。これでね。帰ってきました。ということで。はい。ご視聴ありがとうございました。